はは。い、こんにちはスーパーアクションメシの安タイです今日ご紹介させていただく商品はソウガさんのインナーベストインナーのヒートベスト V 組なんでこのスーツの下とかシ ャ, シャツの下に着てもらっても大丈夫ですこちら機械がこちらですねこれでオフですね赤これが強、えー、の45度グリーンが中の4040 40度ですねでブルーがこれが、えー、とジャックの35度の3段階で切り替えできます こちらの特徴は、こちらですね、中のヒートパッツです、背中にパッと、腰にパッとですごいです、でで、す。取り外し可能、コロナ対策に丸洗濯も洗いできますので、機械外していただいても、洗いでコロナ対策にぜひおすすめです、で、こちらセットで9900円で販売しておりますので、皆さん、お願いします。50.